こんばんは。あ、こんにちは。そうチャンネルです。そう太郎です。カメラマンはワンペイです。ありがとうございます。さんくん。はい、急に呼び出されました。はい、ござなります。何するんですか。本日はですね。はい。新企画。始まりますよ。<笑>新企画が。いや、そうなん。はい。あの、はい。そうチャンネルもね。そろそろ。 DIY に挑戦したいと思いましておお。やっぱこのチャンネルといえば、えー、挑戦発信行動っていうもっとありますんで。はい。はい、ええー、2023年一発目のチャレンジ DIY をします。よいしょ。はい。何をするかって言いますと、はい。この辺をねアトリエにしたいんですよ。おお。あの僕絵を描いてまして、はい。あの絵本とかもやらせていただいてるんですけども、うん、まあ、床をね。 絵の具とかで汚したくないので、うんうんうん、まずは床 DIY します。ああ、床を全部何、張り替えるっていうか。そうあのー、なんか置くの。置きます。よいしょ、これ。うん、結構重いの。はい。あのクリック絵ウカって読むのかな。はめ込み式フローリングうんを、えー、やっていきたいと思います。 なるほど、え、なに、はめ込むだけでオッケーみたいな。そう、はめ込むだけで。ずれないんだ。パ, パズルみたいになってるのかな。へえ、ちょっと余るんですよ。で、ちょっと、ガラッとイメージにして。うんうんうん、で、あのー、店舗とかにも使える耐水性バリア、土足でもっ、OK、てみたいな。ええ、なんで、まあ、多少絵の具がこぼれたり、うん、水がこぼれたりいいよへええ、すごい。じゃ、あ今からここを、はい、まずは床から、す、は、べ、い、て。 で、うん、で、鋳格用のレベルを注文しましたんで、うんはいはい、それを組み立てて、うん、で、壁もね、ちょっと白でちょっとサプーなんで、ちょっとガラッと変えたいと思います。<笑>まずは床から。もう今何時やん持ってんねもう。はい。ちなみに皆さん今、はい、もうね、まもなく深夜の十二時です。二十三時五十一分でございます。 俺もね1時間前に到着して今から作業開始ってさあやっていきますよ<笑>やりますかやりましょうはいというわけでやります、えー、なんかこういうの下手そうな<笑>めないで<笑>結構何こういうのって高いのえっとねこれワンセット売りでとかってやじゃそうただこの部屋敷き詰めるのにこれに関しては 全部8枚入りとかなんですよ、うん、を5セット、うん、で、計2万ぐらい、1セットちょっと値段また見ますけど、この部屋全部張り替えるにしても2万円ぐらいですよね、だから本当に自分でやるってなったら、業者さんに頼むと多分めちゃくちゃかかるから、多分十10万円コースだよね、多分ねわえ、わえこれ、めちゃくちゃかっこいいじゃん、コンクリティ柄にしました。う俺これ欲しい めちゃくちゃかっこいいじゃんこう切れ目入れておパーンと折ってなかったの折る折る折るね切れ目入れてパ キ, パキッと折れるんだよねそうのこぎりじゃなくてできるからそうそうそ う, そうちょっと僕でもできるんじゃないかなっていうまずこうやっておくらしいです、うんうん、うわすごっこれ最初はいいんだよな多分そうそうそうだからこれ角いくじゃん、うん、角まで行った時にそう測ってそうカットしてみたいなねやらなあかんのよね ただ、これめちゃくちゃかっこいいの買ってたねこれかっこいいでしょこれからかっこいいこれでさこれ雰囲気めっちゃ変わるよ多分いい よ, よね、うん、この家に合うねあずれてないちょっとずれとる<笑>早速ずれたなんか浮いてないここ叩いたそうもう若干ずれとるのだけそれ意味け<笑>ないたけようやねんこいつ<笑> 合ってるこれ、<笑>エアーたたきすんなよお前、合ってる。ええー、真上からはめ込んでください、斜めにしないでください。一<笑>枚や二枚でこんな時間 か, かって。<笑><笑>次行ってみよう。いいね、この初めて感がね、早稲田よもう。うん、これでさ、部屋になんか、このラインがあるだけでも違うんだよね。 ここだよここよねこれでここですよこれ長さ測らなあかんわけよとりあえず、うん、端残して植えてくって思ったんだけどダメなんだそれこう切ったやつから始めた方がこうこうさあそういうことかこう並んでくるよりこう並んでる方がいいっぽいの、ね、よなるほどねだから<笑>まずこれ切ります 測らない感じは。ね。ちょっと待ってこの紙でた分測ればいいってことでしょう。そう。よいしょこれ。紙で大丈夫。やばいっすよ。ちょっと待って。自分自やだ<笑>ちょっとやっぱ浮いてるんですよね。ここがこの段差がちょっとやっぱり。 こ う, こう多分叩いてはめるっていう形だと思うんですけど、時間的にちょっとね遅いので叩けないんですよね。こういうのマジで苦手なんだけど。震えてるやん微調整で切ろう。また微調整か。いくぜ。うん。 いると思う。なんかぽいよ。おお、来た。おお、これ、これ、これ、見たやつだ。こういうことね。うん、すごいね、なんか、ちゃんと取れるね。これで、はまるかどうかだよ。それよね、うん。あ、いける。ちょっと右かちから。ん。 ちょっとっ使えとる。結構、これ選ぶ、それ。隙間、隙間入りそう。うん。一番大変。これ大変やね。気になっちゃうんだよ、こういうのが。ね、この一個のズレがめっちゃ響くんだよね、後、後、ズレに。まあ、これ大変やぞ。うどうすんの。 逆にヤスリで削りたいぐらいね。ね。あ、でもいや無理やろ。逆に硬そう。ケーをつけて。うん、怖い。だめだ。無理るやろ。だいぶ斜めに見えるけど。いるだろこれ。 <笑><笑>や<めよ>うっ<笑>ちょとこれちょっとそうね。 おおなんか い,、ね、いいね慣れてるないなこれいけるいけるこれでいけるやろ消しゴム消さなきゃなんじゃないそうだねそういねあ余裕余裕むしろちょっと短いわいい<笑>気になる長めに取ってこうなったのそれ、次これよさっき切ったやつ、うん、それを最初のそうそうそうそうのここに こっちは斜めに入れるらしい。うん。うん。もうめっちゃ平ら。めっちゃ平ら。ここはめっちゃ平ら。で、これも斜めに入れて、うん。あ、そうそう。斜めに入れるとこうなるんだって。うんうん。ここから。押し込むんだうん。<笑>めちゃくちゃ浮いてる あるね。あるのになんか。見てどれ？うん。うんうこれ、ね、どう見てもちょっとはみ出とんのよね。 YouTube 見よう。これで。熱暑くない。来て。<笑>止めて。<笑>はいはい。ええー。さっきちょっとはまんなかったんですけども、はい。どうやらちょっとだけやっぱ個体差があるみたいで。うん、で。 入れ替えたら違うやつ使ったら入りました。ね、う、ね、まくね。やっぱ個体差あるね。そう、さっきね、うん、あのー、ここはもうそもそも乗っちゃってたんですよね、このこの上に。うんうんうん、で入らなかった。うん。のがいけました。ちょっとね、このこれを入れ替えたらこうチ、うん、いいもの持ってるのに何、うん、飲, 飲, 飲, 飲んだら気がついたんですよ。これ本当は壁紙を買ったの。うん。 壁紙の隙間、うん、こういうこういうのあるじゃん。今も売っちゃってきてるけど、うん、前のやつ、うん。この隙間をこうナックスローラー。なるほどね。これもしかしたらハンマーの鍵に使えるかもしれない。うん、こうやって確かに。行、うん、けるかも、うん。でもこうやってパッと見例えば俺はこの辺入ってくるじゃん。マジで。<笑><て><笑> この今ちょっとね、この隙間がちょっと気になるねっていう、ね、最初のね、最新 CD ーったの、ちょっと隙間が出ちゃったんでね、こう、ぱっと入ってきて、全く気にならないけど、ぱっと見ね、まあ、だからにか、使う人が気になるか気にならないかのレベルだよね、そうね、でもまあ、これぐらい僕はいいです。時間的にね、うん <笑>疲れてるやん。マジで十、ね、五分ぐらい動いてます。<笑>壁紙までとか言ですもんねあ。完璧、完璧。このローランマジでいいわ。ちょっとね、うん、やっぱ賃貸だと、うん、下の階とか、そうだね、あのー、賃貸というか戸建てじゃなかったら、うん、下の階への音が気になるから。 確かにハンマーで叩くの、ねね、怖いよね。ね、だから日中でもちょっと気使うわ気使うね。うなじ汚たマジで、うなじだけはさらだよ。<笑>昔。前にね<笑>、うん。俺が一緒に歩いてたの、そうちゃんとね。太、う、る、ん、のうなじ見て。うん 父ちゃんが俺に「うん、お前うなじ汚すぎじゃない?」って言われてから、うん、今まで、うん、ずっと自分のうなじがコンプレックスで一時期、うん、毎日カミソリで剃ってたごめんね<笑>今はどう<笑><笑> ねえやめてねえ<笑>汚ね<い>え<笑>絶対お前よりは綺麗になって自信がある本当<笑>ふと言われたもんな<笑>汚すぎじゃないって<笑>気にしてたんだ<笑>いいねいいねオッケー。どうすかドア完璧ですおい。 超ギリギリぴったりだ。すごい。見てこのギリギリ。カツカツだね。カツカツ気持ちい い, いいね。ほんで最後これよ。これは妥協しないんだ。え？<笑>マジ大変だ。よ<笑>。これマジで超あれだと思うよ。はめ込むのはもう一番きつかっだと思うよ。マジきついね。きつい。 いいか<笑>いいっ。パッと入ってきて、ガチャ。え、ちょっと半端やな、でも。多分こっから一時間かかるよ、これ。これきついよね。全部起きらなあかんもんね。 あと9パー電池1時間4分休憩しようとりあえず、うん、とりあえず、えー、こんな感じになりましたすごいこう取ったらもうそうねこっちが見せなかったらねひと<笑>、うん、まず完成ですはーいよし最後にもう一回あのこれ段ボールとかして取ろうそうだね、うん 一旦ここでえー、初めての DIY むちゃくちゃ<笑>いろんなことがありました、うん、ええー、思ったよりむちゃくちゃ大変だったんですけどこれ出来上がったの見てみると ね, ねすごいよね初めてとは思えないぐらいできてるのそうだよねいやそうだと思うこれは完全なる素人でも もちろんあの隙間とかずれとか出ちゃったんですけど、うん、出ちゃったんですけどいやすごいよ悪くないよね悪くない全然悪くない、ね、やっぱねこの隙間あるけど、うん、全然多少はね、うん、でも言われなかったら、ま、この動画でここから見てもわ平らに見える全部がほ、うんと 初めてでそちゃんここまでいいい感じに本のテーブルのおかげでちょっと僕一人だったらねめげてたかもしれないですけど、ね、できましたすごいここにイーゼル立てて絵を描きたいと思いますなるほどあと壁紙テーブルそうね壁紙やっ て, てテーブルここに置いて、うんね、いつかね余裕ができたらこのカーテンとかも っていきたいですね部屋大改造計画だいありがとう君おません。おやすみ